とういいいまますすすラで今日はラーメンを作っていこうと思います僕ねあの中本さんがかなり好きなんですけどその中でもね和風黒北極というメニューがありましてそれのね、まあ、オマージュというか黒の辛味噌ラーメンをね作っていこうと思いますでごめん今目の前にこれ見えてるんですけれどもこれはねちょっと今低温チャーシュー 18時間ぐらいね、えー、仕込んでおりまして邪魔だよねでもすいませんあのこのまま作らせてください<笑>、えー、早速調理に取り掛かりますということでまずはねスープを作っていこうと思います今回のスープに入れていくのはこちらの背脂ちゃん<笑>まず背脂をねこの鍋底に敷いていきますよいしょいでこちらの 肩ロースト 1.5 キロとはい、いってらっしゃ い, い, ういっと続いてこちらの丸鶏ですねえ丸鶏は2羽ですねこれで動物系は OK 続いてはお野菜を入れていきますまずはこの生姜をね適量 はい、生姜とでここにこのにんにくですね入れていきますはいにんにくと続いてこちらネギの青い部分ね1本分ともうちょっと刻もうで最後に玉ねぎですねよはい OK こちらの具材すべてに浸るぐらいまで水をねちょっと入れて4時間ぐらいかな炊いていこうと思いますよいしょーよいしょ、はい、こんな感じでございます、えー、早速ね自家製麺また打っていきたいと思います今回使うのが春よ濃い特飛龍でこれサイの花ってのかな全種類 500g ずつ、えー、合計で 1.5kg の小麦を使います少し ただまず特肥流とこれが500トサイの花500ラストにこの春よ来いとそしたらこの小麦をね一旦たらなくね 混ぜていいこうと思いますでここの小麦に加えるお水の分量なんですけど、えー、本日は約 32% 全部で 480g か入れていきますお水の他に全卵で生卵をね入れていこうと思っております今回は卵2個と そしたらここに塩と乾水を 1.5% ずつ入れていきます 72g とえ違う 7.2 だ乾水も 7.2 だということで早速ねこれ水回ししていきましょう この作業がさどんだけね気をつけても小麦がね散るのよすげえ嫌だ家の中じゃ<笑>はいいい感じかな水回しがねいい感じに終わってまいりましたこんな感じでこうそぼろ状になっててだんだんね、えー、グルテンも発生してきて 生地自体に、えー、粘りり気も出てまいりまいしたそしたら続いてね、えー、生地を明太にするバラがけに移ります、えっと、そしたらスイッチオンはいということで今こんな感じ明太が完成しました 一旦ね、えー、この明太をジップロックに入れて約ね、1時間弱寝かしたいと思います熟成を待っている間にマー油作っていこうと思います、えー、ラードの方を使用していくので、えー、細かく切っていきます、うん、でこれねラードが溶けてきたら、うんえー、スライスしたニンニクを入れて 焦がしていきますね。スープもいい感じですね。これでもさ、マユ一つ作るにしても普通のご家庭じゃめっちゃめんどくさいよね。ちょっとマユはな買ってくれなかったな。手<笑>間ね省けるものは省きたい。こんな感じでだいぶねラードも。 ままってきてきすなので、えー、こっちに移してという純粋なねラードちゃんのみの油でございますここにねにんにくを入れて弱火で熱したいと思います よ, よいしょにんにくからね泡がプクプクと出るような状態で なんかね、ネットで見たら、1時間半ぐらいで、黒くなってくるらしいので、このままね、火をかけ続けたいと思います。で、そんなこんなしてる間に、寝かせた麺はね、こんな感じでございます。ここから、複合合ですね。いい感じですね。ははは。 めん完成ということで、えー、ここからね麺を切り出していきます<笑>オッケーと卵使ってるんでいい感じになんか昔ながらの中華麺っていうかそんな質感に仕上がっている感じでございますで今日はね打ち粉まぶしを すり鉢っていうのかなみたいなやつでこうやるとめっちゃ粉も合うのよだからあのこのジップロックに小麦ぶち込んで、えー、振ってね打ち込みにしたいと思いますもうねすごいの家の中があれは仲良 い, いラーメン屋さんとかにも言われるんだけどよく家でやりますねって<笑>あのねマジで自宅で製麺はやるべきではない はい、今ね黒マー超真っ黒になりました真っ黒火入れはねもういい感じなのでここから仕上げ作業に移りますおビビったぜ ラード自体ははままだ全然黒くありませんここから仕上げてね揚げたニンニクをすりつぶしてえ混ぜて真っ黒にするらしいんですけどうちはねこうこのサイズのすり鉢ないのよこのサイズしか<笑>だからちょっとねジップロックに入れて、まあ、砕いてね、まあ、ここに混ぜたいと思いますこれ入れちゃうとでもどうなんだろうね苦味強くなっちゃうかなこの綿棒で潰していきます いい感じかなそしたらここに入れましてとなるほどねまた跳ねるのねこれあ、わできた、えー、こんな感じ、えー、自家製のマー油完成いたしました で、ちょっとね、また紹介してなかったんだけど、これ、味噌なんですよ。イカスミであえて真っ黒なものを作ってあります。こちらの調理工程の方は、画像とね、当てコで説明をさせていただきたいと思います。ということでえ、やってまいりました。アフレコのレシピ紹介コーナーということで、まあ初めてなんですけどね。え今回使った味噌はこちらの2種類でございます。 ひとまず辛いのと辛くないのの2種類の唐辛子をごま油で入りましてそこに味噌をぶち込むとでいい感じに混ざってきたらイカすみもぶち込むとまあ、このあたりはね、もう勢いのレシピなんで詳しくは全く覚えておりませんかなぁまあまあまあまあまあ、まあ、なんとなくねいい感じの味噌だれ完成いたしましたはいそしたらねやっとスープがねいい感じになってまいりました まあ、こんな感じで乳化、えー、してきましてスープにね、えー、油が馴染んでまいりましたで仲本さんの和風黒ホックなんですけどかつおとかのねその和風系の風味が効いてる感じがするのでこちらのスープにもね和風のだしの食材ここから入れていきたいと思います火を落としましてイボシちゃんを 100g オンカレ枯節 200g ここに干ししいたけといい、えー、この状態でこのぷくぷくした感じ泡がねぷくぷくしてる状態で1時間ぐらい煮出していきたいと思いますやっぱ一気にめっちゃいい匂いするうまそう 約一時間が経ちましたので、えー、そろそろね具材を引き抜いてスープ完成でございます長かった今は一時でございますお腹空きましたよし OK かなー今回目指しているラーメンが まあね、丁寧なラーメンというよりかは、こう、みんなに愛されるような、ぶっきらぼうな感じを残したかったので、今回は完全にね、えー、具材を取り切らずに、えー、網でね、荒越しをして終わりって感じでございます。ということで、えー、いつも通りね、えー、まず波盛りの、えー、嫁さんの分を作ってから自分の分を食べようと思います。まず、この作りました自家製の味噌だれを20と。 黒をと、えー、和風っぽさを出したいので濃い、えー、口醤油これを 10cc どんとこれ唐辛子の素っていうのかなこれを小さじ2と 10g かなほど入れていきますじゃあなんとなく麺を投入してとはい 持ってる以上にね、スープね、黒くなりました待って待って、これめっちゃうまそうだぞ<笑>真っ黒にしようよし、うん、もやしをどこっとで、ゆでにらね色味にのせましてよっ。 これ仕込んだね、えー、低温のロース18時間かかってありますよ し, よしでこちらがねバラ肉でございますむずいなバラ形が違いすぎる最後にちょっとね温玉作ってみたんですよレシピを見てうう完成しちゃった 完成しちゃった今日はね、まあ、見た目はシンプルではございますがこんな感じでございますこちらのラーメンはね、えー、奥さんに食べてもらって後ほどね、えー、デカ盛りサイズで僕の料理も作っていこうと思いますという感じでただいまラーメンの方完成いたしました久々にねすり鉢出しましたよ<笑>すげえ量になっちゃったで今回はねもちろんこちらの白いご飯をお供に食べていこうと思います それではいただきますまずスープからいきたいんだけどちょっと油が多いから味分かんないかもなああいいねめっちゃいいわこれめちゃめちゃいい マー油のこの苦味も効いてるしにんにく効いてる醤油効いてる味噌効いてるで辛味みもしっかり効いてるただ味噌だれの方にイカスミ入れたんだけどイカスミの香りがあるかって言われたらあんまない<笑>よいしょおお真っ黒うまっ うめえ、これ。麺打ってるとき、ちょっとね、生地が強かったんで、大丈夫かなと思ったんだけど、見事にこう、プリンプリンとしてるけど、腰がね、ある強い麺になってます。うん。ただね、 和風黒北極かって言われたら全然違うね<笑>うんなんて言うんだろうなめちゃめちゃスタミナ系がっつりしてるうんちょっとご飯食いたいあ う, うめちょっと見えるこれ スタミナ系のねがっつりとした味に白いご飯めっちゃ合ううんでこれね18時間低温にかけた肩肩肉のロースでございます やらけ。ちょっとこっちのバラも。あ、やらけ。もう油がね、溶ける。これやばい。じっくり火入れをしてるから、マジでやらかい。 自家製の温玉もね割っていきましょうか。じゃあ、<笑>うわ、うまそう。うま。そりゃさ、うまいよね。<笑>やっさ。 そろそろねこちらも開けていきます<笑>それでは皆さん乾杯と<笑><ラ><笑>、はあま、やっぱりこういうさガツンとくるスタミナ系のラーメンにはマジでビールが合う 意外に食べ続けてると辛いね実は今回あの唐辛子の方は山ほど入れました山ほど<笑>汗がね出てきた<笑>、うん、やっぱ辛いし油も効いてるし体がねポッ カカス。いろいろねこうやって僕もラーメンを作ってますけどこういつかコロナが落ち着いて機会があればねこうイベントとかでこう自作のラーメンを皆さんにねこう振る舞えるような機会はやりたいめちゃめちゃやりた い, い作りたい。 ただ、やっぱりね大量のラード重い<笑>この量を食べるとね満腹感っていうか満足感がね半端じゃないねふう<笑> あ口の周り黒っ黒いね<笑>うんさすがにねイカスミは真っ黒になるね<笑>ということでこちらでね最後の一口でございます でしたはいということでたねこちらの「イカス味噌ラーメン」という、まあ、勝手にねあの命名した味噌ラーメンなんですけれども、えー、こちらの方は無事完食をいたしましたもともとはね中本さんの限定である和風黒北極をインスパイアしようと思ってオマージュしようと思って本気で作ったオリジナルのラーメンなんですけれどもちょっとね思いのほか方向性が違いました<笑> ただ、しっかりと辛みも効いていますし、スープのコクとか、まあ、味噌のコクとかね、がっつりとうまみが効いておりまして、まろやかだけど、スタミナ系のね、パンチのある一杯になっておりました。基本的に今日やった作業は、だいたいね、5時間ぐらいでパパッと作れました。まあちょっとね、休みの日に趣味としてね、作るのもいいでしょうし、まあ、ぜひね、気になった方は、こんなね、がっつりとニンニクの効いたスタミナラーメン作ってみて食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。